皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月25日、写真の更新日でした。今回はこの組み合わせなんですね。特に、今回の三国は扇縛りなので、普段三国には行かない人でも、割と気楽に参加できるのでおすすめです。扇を装備できる職業は結構多いので、好きな職業で行けると思います。 ただ、そうは言ってもやはり三国なので、更新初日に行かないと、マッチングに時間がかかるかもしれません。三国を周回している人は、もうほとんどいなくなりましたからね。いつ行っても人がたくさんいる一国とは話が違います。同じことは、二国や四国にも言えるかもしれませんね。というわけで、写真は、更新日の初日に四つとも回るようにすると、マッチングで待たされることもないので、おすすめというのが、今の状況だと思います。